オーディルパークでオパークです。お降りの 方, は進行方向に向かって、一番前の扉をご利用ください。運転、乗車券は、運転士に提示され、運転箱にお入れください。マッシェー・オーディパークへお越しの方は、こちらでお入ください。We will soon be arriving at グルパーク。Please use the door at the front when you exit the train.Please show your fare to the driver and put them in the